令和3年2月15日、高齢者を交通事故から守ろうと、麻生警察署が麻生市社会福祉協議会に反射材がついたタスキ100本を送りました。贈呈式は麻生市内の巻の麻生市社会福祉協議会で行われ、麻生警察署の内田義郎署長が麻生市社会福祉協議会の 藤崎三郎事務局長に手渡しました今年1月末現在、県下で起きた交通死亡事故3件は、いずれも高齢者が亡くなっており、阿蘇警察署では、高齢者の交通事故防止活動を推進していることから、今回、阿蘇市社会福祉協議会に、反射材付きタスキを提供して、高齢者の交通事故防止への協力をお願いしたものです。 麻生市社会福祉協議会では、朝夕に散歩されるお年寄りに配布して、交通事故に遭わないように呼びかけたいと話していました。